今、えー、表示名のところに丸、前に丸がついている方が、えー、今回、えー、パネリストとして、いろいろ皆さんにあの、初中等教育はどうなんだっていうのをお伝えする、えー、パネリストの皆さんとなります。 少し画面共有させていただきます。ちょっと待ってください。まとめから言ってしまいました。はいえー、今日なんですけれども、えー、インドの初中等教育機関の日本語教育について、えー、実際にインドの初中等教育機関で教えておられる先生方と一緒にお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、まず、パネリストなんですけれども、えー、全員で今回、7名の方。 がいらっしゃいます。えー、まず、えー、西インドのアメア先生。そして次、えー、北インドのバビタ先生。北インドのジテンダル先生。そして、えー、東インドのプーナム先生で、えー。北インドのルチ先生と同じく、えー、ラシミ先生。えー、そして、バンダナ先生。そして、最後 の, あのオレンジ色になっている先生は、えー、っとインドの諸中等の教師会。 教師会の会長もされているジャスプリット先生、ジャスプリット先生にはサポートの方で回っていただこうと思っています。はい、では、えー、今日の、えー、お話の流れなんですけれども、えっと、まず、えー、インドの諸、えー、中途についてご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、少しだけ私の方からご説明をさせていただきます。えー、その次には、えー、新型コロナウイルス以前の えー、インドの初中等教育機関における、まあ、日本語教育についてお話ししてもらいます。そして、えー、次は、えー、ロックダウン直後、そして現在についてお話をしていただいて、次は、えー、新, ごと新型コロナウイルス後のだいたい2021年、えー、3月ぐらい、ちょっと学期末かなと思うので、そこのあたりをお話しいただこうと思います。そして最後、少しだけまとめをさせていただきます。 はい、まず、えー、基本情報なんですけれども、えー、まず、州によって、えー、すみませんね、州、はい、によって異なるんですが、えー、原則として次のようになっています。えー、まず、えー、初等学校、えー、上級初等学校と中等学校、上級中等学校というふうになっています。そしてこのオレンジ色のところは義務教育となっていますが、その後の白い部分は義務教育となっていません。 そして、えー、各学校なんですけれども、えー、ボードと呼ばれるシラバス選定であったり、終了試験実施団体というものがあります。えー、それらから、えー、学校がシラバスを、自分の学校にあったシラバスを選んでいます。えー、北部の場合は CBSE というボードがよく、まあ、採用されていまして、あと西の方、マハーシュトラ州ですと、マハーシュトラステイトボードなどが、えー、よく採用されています。 はい。で、まあ、南であっても、西であっても、えっと、CBSE のボードがいいなと思った学校は CBSE のボードを採用していたりもします。そして、えー、1年生から8年生なんですけれども、えー、課外授業として独自に日本語を導入している期間が多いです。で、この場合は、えっと、シラバスは特にないそうです。 ただ、まあ、9年生に上がっていくと、だんだんこう文法とかも勉強していくので、低学年のうちにひらがなを覚えてもらおうっていうところは、ひらがなをまあ最初の授業に入れていたりですとか、あと楽しく日本語を勉強してほしいなって思っている学校は、クラブ活動、まあ、折り紙をしたりとか、まあ、文化体験をしたりとか、あとは、こう、簡単な日本語の歌を覚えるなど、いろいろしているようです。 はい、そしてえ9年生から12年生は、えー、いろいろなパターンがあります。必修科目であったり選択科目、あとホビークラスなどもあるそうです。で必修科目となっている期間では、えー、10年生と12年生に終了試験があります。終了試験はその上に書いてあります、調べますボードのところに、えー、出されているというか、まあ、そのボードが作っている。 試験を受けるということになっています。で、このボードの試験なんですけれども、えー、大学入学試験と直結しているということで、えー、初中等の先生たちは結構ボードの試験についていろいろ厳しくチェックをしつつ、はい、教えているということになっています。はい。で、インドの初中等なんですけれども、えー、とデリーや、まあ、デリー付近の州ですね、の学校の で特に CBS に加盟している学校がですね、約80校ぐらいありまして、で、そこで日本語の授業が行われています。で、また最近はあの西インド、それこそあの、アメア先生のナグプールですとか、あとプネのあたりでも、えー、初中等、 で、日本語の授業がだんだん盛んになっているということを私も耳にしてて、あの、嬉しく思っています。これでちょっと簡単なんですけれども、基本情報を終わらせていただきます。で、次なんですけれども、えー、コロナウイルスが流行する前の話を少しお話ししていただこうと思います。で、まず先生方のバックグラウンドなど、皆さんも気になるかなと思われるので、えー、こちらの方で質問を3つ考えました。 これを一人ずつの先生に質問していきたいと思います。アメヤ先生、この3つの質問お答えどうですか。はい。えー、っと、どこで勉強したかという質問に最初に答えさせていただきます。実は私専門はコンピューターと語学なので、日本語は正式に学校の科目や大学の科目として勉強したくしたわけではなくて、個人授業で日本語を勉強しました。 でえー、日本語教授法についてなんですけれども、えー、国際交流基金、日本語国際センター主催の、えー、南アジア若手日本語教師将兵研修、2ヶ月ぐらいの研修でしたけれども、えー、その後海外日本語長期研修、6ヶ月の研修に参加しました。そこで日本語教授法を勉強して、日本事情とかにも、えー、ついていろいろ勉強してきました。 今の学校についてなんですけれども、日本語教師は私と他にも1人の先生がいまして、合わせて2人で授業をしています。で、シラバスはこのマラシタ州の修了試験実施団体、マラシタステイトォールが提供しているシラバスを教えています。で去年からは、 新しく回らした州の先生方、m r 先生もいらっしゃると思いますが、先生方が作った春1と春2という教科書を使って教えています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次は、えー、とバビタ先生、お願いします。はい、えーと 私、えっと、デリーパブリックスクール、グレートアロエダに勤めています、えっと。私は東京外国語大学で、えっと、1年半ぐらい日本語を勉強した後、えっと、教え方は JF で学びましたで。今はフルタイムで働いていて、日本語の先生が全部で学校で2人います。それで以上になります。はい。 ありがとうございます。では次、ジテンダル先生、お願いします。はい、あの、こんばんは。あの、テキと申します。あの、今、私は DPS ソニーバルであの日本語をしていますあ。あの、どこで習った、勉強したのは、あのジガというあのインスティジションであの勉強しました。デリデにあったりするのは。あとは、あの、次、次あの、じゃチェフでもちょっと勉強した。あの、 日本語教え方について学ぶのは、JF の, GF の, あのデイリーセンターとか、あ, のあとは日 本, あ 日, 本にあった日本にあるあの日本語センターでもちょっと勉強したいので、はい、学校の日本語教師が何人いますか今は私だけです。はい、じゃあ、これ以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。では次、プーナム先生、どうですか 先生はいすいません。初めまして、ポナムランドリーと申します。私は実は出身地は北インドですけど、結婚の後はずっとあの東インドコルカタに住んでいます。コルカタから私は結婚した後、日本語の勉強を始めました。あのコルカタにあ る, ある言葉学校、 i j l s という言 葉, が言葉学で5年間のパートタイムセティフィケーションコースをしました。そして、数年あの日本語の教師として仕事をしました。その後は2005年にデリーに行ってあのデリー大学から修旨の学位を取りました。それは私の勉強。 についてです。そ, そして、あの、教え方というのは日本、どこで、あの、それをトレーニングしましたということです。あの、それは別にどこでも、あの、どんなところ、何か別、特別なところに、あの、日本語の教え方を習いませんでしたけど、日本語ワークショップ、例えば、ジャルタイと、 日本語、uh、教師のワークショップのにあのトレーニングをもらいました。それは本当に便利あの私のために、uh、勉強になりました。そしてあの、uh、私は国際交流機関 の, uh, uh あの北浦和センターでもあの行きました。それは、たんき教師研修生として、 2005年と2012年に行きました。本当に素晴ら し, 晴らしい、経験でした。それは、あの、いろいろな、研修生と一緒に、日本 語, 日本 語, 日本語 の, の学習をして、本当に、あの、私にとって素晴らしい経験でした。そして、私の学校ということです。私の学校の名前は国際、 コルカタ国際学校です、Calcutta International School。はい。それは、あの、h i t o t あの、東インドに h i i n の、あの、日本語 o あの、えている学校です。はい。私はその学校で、あの、パートタイム、日本語を教えています。 はい、以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。プーラム先生一人だけですよね。学校で教えている、はい、一人だけです。はい、一人で頑張っておられるということです。ありがとうございます。ますますじゃあ次ルチ先生どうですか。こんばんは皆さん、ルチと申します。DPS デリにある DPS マトラロールという学校で日本語を教えています。日本語 を習うのは日本語センターあとモザイジャップロックで、まあ、いろいろなところであ、まあ、日本語を習いましたトレーニングは、えっと、JF のティーチャートレーニングセンターいろいろティーチャートレーニングセンターに参加して、まあ、教え方を習いました、まあ、北浦和でも行ったことがあります十五 十五、えっと、間小さいプログラムでした。そのプログラムに参加して、まあ、教え方を習いました。えっと、私は六、えっと、年生、八、九、十年生の生徒を日本語を教えています。二十八年あ生徒ですね。まあ、そんなに たくさんじゃありませんえっ、ー、とまあ6年生はえっ、ー、と橋あと梅という教科書を使っています9年生と10年生はえっ、ー、とみんなの日本語あと春一を使っていますルチ先生学校に先生は一人ですか はい。前は二人でしたが、今は一人で教えています。はい。ありがとうございます。後でまた教科書のことは聞きますね。はい。はい あ, りいはい、ありがとうございます。じゃあ次、らしみ先生、お願いします。らしみ先生、皆みなさん、こんばんは。はい、私はラシミはい。みなさん、こんにちは。はい。私はらしみと申します。 エミティ・インターナショナル・スクール・ワスンダラ・6・ガジアバードで日本語を教えています。モサイ学校、インスティテューで3年間に日本語を勉強しました。Uh, 私の学校に2人先生、uh、がいます。フルタイムです。はい uh, よろしくお願いします。あれ、ラシミ先生、どこで日本語の教え方を勉強しましたか 私はモサイで日本語を習いました。うん、教え方はどこで勉強しましたかジャパンファンデーションから日本語の国際センターで<笑>、はい、いろいろなトレーニングプログラムを、はい、勉強しました。<笑>なるほど、日 本, 語は<笑>日本語を勉強したのはモサイでトレーニング、教え方のトレーニングは、はい、教え方ははいます<笑>、はい、はい、じゃあ最後、バンダナ先生どうですか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 もう一人の先生と一緒に11年生から12年生まで教えていますどうもありがとうございますどうぞよろしくお願いしますはい、ありがとうございましたはいろいろなあの初中等の学校の先生たちのこうバックグラウンドがあって面白いなと私の方も思いましたでは次の質問に移りたいと思います、えー さっきあのー、少し先生たちも教えてくれたんですけれども、えー、学校の授業についてもう少し詳しく教えてもらえたらと思います。阿部先生お願いします。はい、えー、っとうちの学校では11年生と12年生に向けて日本語の授業を設けています。えこのま、あ待ってしまいました。大丈夫ですかね。 勉強することができます、えー、そして先ほど、えー、説明した通りにシラバスはこのマラシュタステイトウールの、えー、決められたシラバスですでうちの学校、えー、のデータとしては11年生は2019年度には10名そして12年生は15名合わせて25名今勉強しています今勉強しています 週に5回授業していますが、1つの授業は40分の長さですね、はいで。使用教科書は、先ほども繰り返しにありますが、11年生は春1という新しく作られた教科書で、12年生は春2という教科書です。2つに分けられて春といううしても言ってもいいですし。 えー、この春1と春2の前は、えー、日本語処方を使っていましたが春1と春2を使ってからの要版も学生たちに聞いたらとてもにぎやかな教科書になりましたということが分かりましたで、えー、理由、えー、学生たちが学習者が日本語を学ぶきっかけは何ですかという質問ですけれども 理由はいろいろありますが主な理由は4つあります。日本の文化に興味があるというものはもちろんありますし、日本語を習ってバイリンガル人材が必要となる会社に就職したいということも主な理由として考えられます。で外国の言葉を習いたいといたとう 希望が小さい頃から持っていて、それを11年生になってから可能ですので、習ってみたいということ、また、難しい言葉を習うことにチャレンジしたいというのも理由にありました。はい、私からは以上です。 はいありがとうございますすごいですね仕事将来のことも見ながら勉強している学生さんがいるということですねありがとうございますじゃあ次バビタ先生どうですかマイクがミュートですはい今聞こえますか<笑>聞こえますか大丈夫ですか 大丈夫です。聞こえますよ。はい、はい、えー、っとうちの学校はえー、っと四年生から十年生まで教えていて、えー、っと学習者人数はだいたい二十人ぐらいです。えー、っとまあそれは一つのえー、っとクラスだったらその場合はだいたい二十人ぐらいで、えー、っと多いクラスは七年生と八年生まで、えー、でまあ、えー、っと年生で三十三人 ぐらいいます、えー、と全員で今は、えー、と180人ぐらい、えー、と日本語の学習者がいます。1週間に全部で2コ万教えています。えー、と教科書といえば、えー、と4年生と5年生では箸という、えー、と教科書を使っています。 で6年生から8年生までは、えっと、梅や桃ですで。9年生からはみんなの日本語を使っています。で学生は、えっと、日, 本日本のアニメにはもちろん興味を持っています。そして、えっとまあ、日本の文化にもいろいろアニメから見たりして、でそれでもなんか えー、と日本の文化には結構興味を持っています。まあ、10年生になってから、まあえーと、日本に留学したいな、そういう夢も、まあ、持っているので、まあ、それで日本語を勉強しています。はい、はい、以上ありがとうございます。はい、じゃあ次は、えー、ジテンダル先生、お願いします。うございます。<笑> あの私は d p s o n i あの DPS であの4年生から12年生まであの日本語をしています、ねあの。大体の人数はあの全部であの70年ぐらいの勉強が日本語を勉強しています。あの教科書について話すとあの4年生はあの自分で作ったノーツを使っているんですね。あの5年生はあの梅を使っています。6年生と7年生はあの日本語のという教科書を 使っています。あの八年生は桜。じゃ九年生からあのみんなの日本語を使っています。あのあそれはあの興味について話すと大体あのバビタさんとアメヤさんと同じと思うんですね。あじゃあこれで以上です。はい、えー、学生さん日本の文化とかアニメとか。 について興味がある人が多いってことですね。そうそうそうそうありがとうございます。じゃあ、プロナム先生、お願いします。あはい。はいあ、はいあの。私は、私の学校 の, あのカルカッタ・インターナショナル学校 の, あの教日本語の教授についてちょっと少しあの具体的に話したいです。 2008年に私はあの日本語のコースを紹介しました。この学校では。その時は、あの、勉強、日本語、日本語は教科外活動として、あの学生たちは習っていましたけど、それは、あの、例えば部活動として習っていましたけど、2014年に、 あのお話のお話のお話のお話のお話のおプロお話プロ話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話ののお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のお話のおのお話のお話のおの 日本語の科目というのは言語の科目の中に3つの言葉があります。スペイン語とフランス語と日本語。学生たちは3つの中から1つを選んで勉強します。あのこの勉強は2年間の勉強です。例えば、あの、こと、 ジューイチー、ジュニー、セト、ジュジュー、サン、セイ、グレイ、エレベント、グレートラン、セのサン、さんは勉強します。そして、あの、そして、あの、この、日本語のプログラムは、私の学校だけでありますインド全ンタイこでも IBDP、プログラムの中に日本語がありません。だからアれソリバ、ショット、ワタシ レスポンシブリティは大変と思います。<笑>あの uh, そしてあの、uh, 教科書は、教科書としてあの丸ごと入門と丸ごと、uh, 初級を使い利用します。Uh, 理解と活動も使います。でそれは学生たちは自分で、その uh, 理解と活動は自分で、うちで勉強します。 今日参考しようとして元気と元気ワークブックも使います。そしてあの丸ごとの本は IB の勉強のために本当にほとんどのトピックを交わしますから本当に便利です。そして面白い方法で聞く練習と話す練習と読む練習ができますから本当にあの<笑>。 この本は私のために一番いい教科書です。そ、uh, う、so、ですね。Uh, uh そしてあの、どうして学生たちは日本語を習っていますということは、あの私の生徒さんはみんなあのアニメと漫画が大好きですから、そしてあのマーケットにいろいろな漫画とアニメ、映画はあれていますから、 学生たちは全部あの、そのことを知っています。私はたくさん、アニメキャラクターについて知っていますから。かたぶん、日本語を習うことを習習う理由はそれと思います。マンとアニメを読むと、日本語の文化にも興味があって、日本語の勉強をがっていると思います。はい すありがとうございます。はい。<笑>いろいろ細かく話してくれましたね。ありがとうございます。じゃあ次、ルチ先生、どうですかはいあ今は私は、えっと、6年生、8年生、9と10年生の生徒を教えています。6年生は6名です。8年生は11名です。 あと、9年生は6名、10年生は5名です。あ週に、えっと、6年生と8年生の授業は今オンラインですから週に1回だけです。それは35分ぐらいの授業です。あそして、9年生と10年生は週に4回です。それは50分ぐらいの授業です。 教科書については、えっと、6年生は橋、そして、えっと、梅を使っています。8年生は桜です。9年生と10年生は美濃の日本語、そして、春も少し使っています。あそれで以上です、はい。学生はどうして日本語を勉強していますかはい。えっと、その理由は、えっと、あ 生徒たちの両親は、日本とえっとビジネスがある理由もあるし、えっと、兄弟ももし日本語を勉強、例えばお兄さんとお姉さんが日本語を勉強しました。ですから妹か弟さんも日本語を勉強します。あと漫画、漫画、アニメも <笑>それはその理由もあります。なるほどありがとうございます、はい。やっぱりね、さっきのプーナム先生と同じで、漫画が好きだったり、アニメが好きっていう学生や、はい、兄弟の 漢, 漢字も好きです。<笑>なるほどありがとうございます、はい。じゃあ次、ラシミ先生お願いします。はい。私の学校で6年生から10年生まで日本語を勉強します、学生たちは。 6年生に60人がいる梅を使います。皆さん。はい。7時と8年生は45人がいる桃を使います。時々桜も使います。はい。9年と10年でみんなの日本語を使います。1週間にオンラインクラスだから2回クラスがあります。 はい、桃と梅桜、他に、時々、元気プラスとか、はい、桃、何か、丸ごとの本を使います。はい、コミュニケーションスキルだから、いい本と思います。はい、他に、どうして<笑>学生たちはたと、大切なものは、アニメーションです。みんなは、 アニメーションは本当に大好きです。ほかにみんな日本に行きたいです。はい。立命館で他のいろいろな東京大学でみんな勉強したいです。ロボテックとインジニアルとみんな勉強したいですと思います。はい。いろい ろ, い, いろいろな理由がありますね。はい、ありま す, りいます、はい。じゃあ次、バンダナ先生お願いします。あバンダナ先生、ミュートです。<笑> そう私の学校で1年生から12年生まで日本語を教えています。それで小学校の場合は人数が多いです。1つのクラスに大体30人ぐらい学生たちがいます、ね。年生が大きくなると都合を選ぶことができます。 ジュガクセイワ、命に日ケンメニ、ニホングエイキュー、イキュー、ユメオジツゲン、スルータメニ、ニホング、スズケマス。ディサイジュギュノバイバー、タシカニ、ニジュヨン、ノコマオオシェテマス。でも今オンラインジュギ場ノバイ週間に1ュカニ、ジュニジュニ、ノコマオオシェテマス。 ね、私たちは中学校や高校のためにモモ、桜やみんなの日本語に参加みんなの日本語を参考にしていますが小学校の場合は自分で作った資料を使っていますはいありがとうございますいろいろね皆さん教科書を使っていたりとかシートを自分で作って よくわかりりまましたああがとうございますじゃあ次なんですけれども、次は、えー、インドでは、えー、ロックダウンが3月末頃ですねにありました。でその直後、えー、初中等の学校ではどうだったのかということと現在どうしているのか、さっきもね少し皆さんが話してくださったんですが、これから少しずつ聞いていきたいと思います。えー、まず、ジテンダル先生、えー、ロックダウン直後の学校や授業について教えてくださいませんか。 ありがとうございます。あの、あの、自分に、オンライン授業について話すと、あの、あとはね、あの、今は私たちは Google Meet とかあの Zoom を使っています。あの、Google Meet、Zoom は大い多分、あの、初めちょっと難しかったと思いました。今、それから、あの、学校からちょっとトレーニングがあったので、今はたいあの、OK と思うんですね。あの、あとは、あ<笑>あ、 六グの後から大体の全部がオンラインだから今私たちはあのテストとかあのテストテストについて話すとあの今はあの Google のサービスがちょっともっともっと使っているんですねあのあとはあの毎日毎日あのオンラインが授業があるあ時点転車先生がどこかに行ってしまわれしまう 先生いますかあ、落ちてしまったかもしれません。じゃあ、ちょっと戻っていらっしゃる間に、プーナム先生、プーナム先生いますかは い,、はい<笑>はいあ<笑>い。そうですね。はいそう、あの、ロックダウンということですね。ロ, ロックダウンの、あの、あなんとか、 アナウンスした後で、私の学校もすぐに、クローズダウンしてしまった。しまった。そして、あの、私たち生徒、uh uh、先生方と生徒さんの、あの、ワークフロムホームというマントラーでしたので、みんな、あの、uh、うちから、あの、先生方は、うちから、あの、学生たちにどうしても。 あの 勉, 強勉強を 励, 励ましたからあのいろいろな課題を出したりそれはあの Zoom と Google プラットフォームの前のことです、うん、全部あのなんとか e-mail とか Skype とかそれを使って先生方は 学, 学生とあの勉強をどうしても続 け, る続けました、うん、そしてあの 学生たちは、あの宿題はそのあのあの、そのこの同じように、Google、あ、s o あの、m e あの、あのメールから出しました。そして、あの、長い間、あの、ロックダウンの続き続けることを分かってあ、学校は全部オンラインになりました。 だから、先生方は自分であのオンライン の, あの Google とあの Zoom のプラットフォームの練習しました。自分でたくさん、それは大変でしたけど、あのそれは、あのあのそれをあの練習して、全部オンラインクラスになりました。そし て, あのそして 学, 校は学校のトレーニングということは、 Uh、夏休みに学校は何とかいろんな方法で先生方はあの教えましたから全部の授業は一 つ, つのシステムになるために、language management system ということ を, ことことをしようと。 Uh、あの何とかあのそれを、uh、決めました、mm -hmm. そしてあの夏や夏休みの間にみんな学生たち先生方はそのプラットフォームのにトレーニング を, をしましたそれも大変でした全部あの夏休みはこれを LMS システムをあのトレーニングの中にあの全部の時間は<笑>時間はあの時間を使いました そして、それはあのそう今は LMS システムの中に全部授業がありますから、本当にスムーズに皆さん、皆、えー、先生方はスムーズに教えることができます。以上です。ありがと う, がとうございます。<笑>はいありがとうございます。そうなんですね。夏休み、先生たちは休みがなかったんですね。<笑>大変でしたね。<笑>ありがとうございます。 はい、じゃあ次の質問をしたいと思います。最近の日本語の授業について教えてください。アミヤ先生お願いします。はい。えー、っと最近はえー、っとズームの無料版を使用してオンライン授業をしています。え無料版、えー、っと言いますので、40分の時間制限は、えー、もちろんあります。 でも、えー、普通の学校の授業でも40分の1コマなので、えー、そのまま同じ時間のオンライン授業になっています。そして、えー、宿題は、えー、ワークショップで写真に撮って、えー、学生たちに出してもらっています、えー。学習評価のためのテストですけれども、 8月のテストは Google フォームを使って選択式テストを作りましたが、今週終わったばかりの11月のテストでは、表記テストも Google フォームのファイルアップロード機能を使ってやってみたら、意外と簡単にできました。うん、そして、ロックダウンになったときは、 教科書の春にはまだできていませんでしたけれども、できた後はすぐ週の教育委員会がその教科書の PDF をウェブサイトに載せてくれましたので、オンライン授業は簡単にスムーズにできるようになりました。えっと アクティビティについてなんですけれども、オンライン授業はもちろん時間が限られていますので、アクティビティなどはあまりできませんが、使用教科書の春には、インフォーメーションコーナーというコラムがありますので、そこで紹介されている歌や簡単な 折り紙のビデオを時々見せたりまた橋の使い方などをオンラインで教えたりして高校生に興味のありそうなアクティビティを少し取り入れてみました最後に問題点についてなんですけれどもうちの学校の例で言いますと主に3つ私は思っております 1、えー、つ目の問題点はオンライン授業の出席率です。えー、学校の普段の授業より、えー、大体半 分, 半分ぐらいに減ってしまっているので、えー、理由はいろいろありますが、中にも1つ目の大きい理由は、生徒たちは全員自分のスマートフォンや PC などを持っていないということ。また、インターネットの接続の問題も、えー、IT インフラに関する理由ですけれども、 それも一つの理由として考えられますますた二つ目は塾に帰っている生徒もいますその塾のオンライン授業と学校のオンライン授業が同時に行うことがあり学校の授業をサボって学生たちは高い授業料を払っているため塾の授業をオンライン授業を優先するということもあります。 また、マイクやビデオをオフにして何にも反応のない生徒たちもいます。ただ、オンライン授業の時、参加リストに名前が見えていますけれども、本当に本人が授業に参加しているかという先生の話を聞いているかという確認はする方法は全くありません。最高にオンライン教育の時、必要となる。 えー、自立学習の能力が、えーまあ、まだまだ11年過ぎですけれども、そういう自立学習の能力がついていないので、えーまあ、学, 学, 学習の評価とかにも、えー、結構影響が あ, りあるということです、はい。いろいろ課題はありますね。ありがとうございました。じゃあ次、バビタ先生、どうですか はい。えっ、ー、と、まあ、オンライン授業のために、えっ、ー、と、それぞれの学校は、えっ、ー、と、アミヤ先生と同じように、ズームやチームや Google グ Meet グなどを使っています。で、授業で基本的に教科書の PDF を使っています。そして、動画を見せたり、えっ、ー、と、まあ、ブレイクアウトルームで話し合ったりして、えっ、ー、と、 インタラクティブにコミュニケーションを行うスタイルの授業を今しています。まあ、前はそれが結構複雑だったんですけど、でも先生たちはだんだんそれになっていて、まあ、今はできると思います。そして、歌やゲームなどで、まあ、前より結構陽気になる授業をしています。 問題といえば、まあ、もともとは、アミア先生が言った通りなんですけど、基本的にインターネットの接続です。そして、まあ、日本語の、えっと、教師の立場から言うと、えっと、文字の教え方だと思います。 そして学生の立場から言うと、まあ内容を聞き取れなかったら、その場合、なんか学生たち結構混乱してしまう可能性が高いと思います。まあ他は全部なんかアメヤ先生が言った通りなんです。以上。うん になりま す, あ り, ます、はい、ありがとうございます。まあそうですね。まあもう一つポイントなんです。さ学生学生たちはなんか設備の問題も結構あります。なんか携帯とかパソコンがなかったり、それでも結構問題になります。授業ではい、それで以上です。はい、<笑>ありがとうございます。やっぱり初中等でも ね、皆さん、学生さんは小さいので、スマートフォンを持っていなかったり、インターネットの環境とか、教科書もね、外に買いに行くことはまあ難しかったりとかね、いろいろあると思います。はい、なんかそれで、なんかスクリーンタイムも結構長くなっていて、うん、なんかそれで、えーと、両親たちも心配、結構心配していますので。はい。 そうですよね。パソコンとかをずっと見ているとね、目が痛くなったりもしますしね。はい。ありがとうございます。で、えー、今のように、こう、学校でトレーニングとかもあるんですけれども、えー、今、まあ、ジャスプリート先生もいらっしゃるんですけども、初中等の、えっ、ー、と、教師会、JALSTA の方では、えっ、ー、と、ロックダウン直後からワークショップをしています。実際に、こう、Google フォームでテストを作る方法ですとか、あとは授業でアプリケーションを使ったりする。 まあ、授業でどのように使えばいいかなどのワークショップなども行っています。でそういうワークショップに、えーと、ラシミ先生、バンダナ先生が参加しているので、参加するメリットは何ですかということをお聞きしたいと思います。ラシミ先生、お願いします。はい、先生はいうん、ジャスターで、うん、新しい先生方のトレーニングの中でいろいろな教え物があります。例えば、 Uh, 日本語の本はどうやって使いますかどうやって教えますか他にフラッシュカードで、uh, フラッシュカードはどうやって、uh, 使いますか授業でセトたちと一緒にいろいろなゲームのために、いろいろな、uh, コミュニケーションスキルのために、uh, 使います。他し漢字は本当に難しい、uh, 教えるときは本当に難しいと思います。だからいろいろな t r a i n で、はい、一、uh, 緒に勉強しますと教えてます。Uh, 他に、9年生と10年生のために CBSC パターン、同解文とか、日記とか、いろいろな書き方はどうやって使いますかどうやって教えてますか生徒たちに。Uh, 他に、ジャズサーで、いろいろな学校の生徒た、生 徒, 生徒先生方がアイディアの交換して、 意見とソリューションも作ることができます。他にいろいろなイベントでか、どかイベントで軍読コンテストもみんなすることができます。はい。はい、ありがとうございました。いろいろ教えてくれましたね。<笑>じゃあ、タ、はい、ラ先生はどうですか、はい、ルスタじはい。大、は、体、い、いい<笑>ラシミ先生と同じですが、Japanese Language Teachers Association of India またはジェルスターというのはデイリーやデイリー、キンコの学校で教えている先生たちの教師会です。So, 日本語を教えている先生たちのサポートするための教師会です。そ、so, も先生たちは自 分, 自分のアイディアを交換することができます。 そして、授業で体験したことをシェアすることができます。それから、実際に授業で教えているとき困ったところについて聞くこともできます。うん、そう本当に役に立つと思います。そうす他には、はい。<笑>そそのほ<笑>いつも、いつも、皆さん、ディスカッションしてますよね、ズームの中で、ね。はい先、はい、先生。その他に、 毎年ジェスタや Japan f o u n d a のサポートで、中学生のために、Gundoku や、高校生のために、PBL Japanese language mini camp も行っています。それで、学生たちの日本語のス キ, ルスキルを高めるために、とても役に立つと思います。最後ですが、 大事なことはこのパンデミックの時のサポートでした。突然コロナのせいで実際の授業はオンラインになりました。でも学者の先生たちは諦 め, 諦めないで一生懸命にいろいろな オンラインアップを探して、シェアして、オンライン授業を増々にできるようになったのは、ジャスタのおかげでした。これで以上です。 はい、ありがとうございます。そうですね、コロナが起きる前のワークショップがどんなものだったかとか、あとコロナが起きてからどういうものが先生たちの役に立ったかってことが少し分かってもらえたかなと思います。ありがとうございます、バンダナ先生。じゃあ次の、はい、ところに行きたいと思います。えー、もうコロナ後と書いてしまったんですけれども、まあたい日本が、楽器が終わるのが来年の3月。 ということでインドでもどうかなと思ったのでそこの部分をお聞きしたいと思いますじゃあアメア先生どうですかはいえー、っとそうですねインド特にこのうちの学校のマーラストラ州だと修了試験がだいたい2月から3月ぐらいになるのですけれどもこの学期はしばらくオンラインで続くだろうと思います 教育委員会マラーシュタセットボードの指示があり、オンラインで教えられるようにシラバスも少し減らしてありますので、生徒たちが真面目に参加している限り、オンライン授業でもあまりにも大きな問題はないと思います。でも、終了試験はどうなるかはまだ疑問です。そして、対面授業のことなんですけれども、昨日新しく指示が 入ったばかりなんですけれども、11月末から12年生の対面授業を始めてもいいということになっていますが、保護者様から、両親たちからの反対の声がまだ強いので、学校が再開されても、出席率がかなり低いだろうと思います。また、ソーシャルディスタンシングなどのことも考えると、学校側も施設などを えー、完全に準備できていないので、えーまあ、具体的な保障があるまでは、学校の再開は難しいと、えー、私は思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。はい、もうちょっとで授業始まるんですね。はい、<笑><笑>びっくりしました、今聞いて。ありがとうございます。じゃあ、ルチ先生はどうですかはい。 えっと、学校で勉強している生徒の数は多いし、えっと、両親もとても心配していますから、えっと、オンラインで続けてほしいんです。ですから、このセッションは多分オンラインで続けて、まあ、続けると思っているかもしれません。えっと、次は生徒たち、えっと、 授業は、まあ、えっと、次の短期ですね。それについてですね。えっと、生徒たちの数が、えっと、多いのですから、優しくないと思います。ソーシャルディステンシングもとても大切ですから、えっと、学校が始まる前に何かプランを作らなければなりませんと思います。えっと、次のセッションが、 えー、っと次のセッションまでコロナの薬が来ることを願っていますすそうですね学生ね、ね一つのクラスにたくさんいるのでやっぱりソーシャルディスタンスがね難しいですよね。早くね薬とかができるといいんですけどね。はいいありがとうございます、はい 長々とと皆皆さささんんいいいいお話を聞聞てていたただき聞いてくだきくった皆さんもありがとうございます、えー、これでえっと全部の質問をえっと終わりにしたいと思うんですけれどもまあ初中等の先生まず初中等の先生になるためには例えば教育学部を卒業して日本語の授業もしっかり教えられるようになる人がなれるというわけでもなく意外とこう雨谷先生は民間の日本語学校を自分で契約 ね、経営されていた時点である先生もそうですけど自分の日本語学校経営しながら学校の方にも教えに行くっていう形をとっておられたりあとルチ先生や他の先生たちのようにまあ初中等だけにフォーカスを当ててはい仕事をしているおられるまあ仕事をしておられる先生もいらっしゃるなどこういろいろなシチュエーションがありますで、えっと、今回来ていただいた先生すごい優秀な先生たちなので<笑> 日本語でね発表してもらいましたが、えー、初中等先生たちもね N5 ぐらいの先生から多分 N1 の先生、幅広くいらっしゃるので、また近くの学校とかお知り合いの方いらっしゃったらぜひお話をしてもらえればと思います。あと、初中等 の, あのコロナ前とコロナ後というか、コロナが起きてから、はい、少しでも皆さんに知っていただけたらいいなと思います。はい皆さん えー、聞いてくださり、ありがとうございました。